メッセージいただいておりますそれでは横浜白虎隊の皆さんよろしくお願いしますありがとうございます1年延期になった東京リパラ2020をテーマにしておりますまさかの延期来年の無事開催と横浜やさこいの供養の日の成功を祈ってはっ 東京オリンピックから56年前代未聞の1年延期新しいオリパラの形に期待したいと思います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 「よのコーチのタちマれよっちょれよっちょれよっちょれよ何気ない幸せの中に流れていたスポーツマーチ」「知らず知らず培ったスポーツマーシン」 心躍る瞬間大切な時間。 人々に幸あれ、死んだ万象全ての未来に幸せが訪れますように。 ありがとうございました。